おはようございますラスカルでございます本日はですねただいま秩父に来ております秩父といえばね僕もキャンプしますんでよくね長寅とか秩父の方はキャンプしに来たりするんですけれども本日はラーメンということで僕もねずっと気になってて行きたかった ラーメン大金星さんにお邪魔しております。で、本日ではですね、ラーメンを4杯と、えー、ご飯物を1品いただく予定となっておりまして、通常販売しているメニューが2品、で、本日限定で販売している混ぜそばが2品でございます。もうね、店内入る前から煮干し等のいい香りがしておりまして、めちゃくちゃお腹空いておりますので、商品の方がですね、到着するまで、もう少々お待ちしたいと思います。 とということ で, ですね、ただいま一杯目のラーメンが到着いたしましたこちらですね一杯目にいただきますのが特製の塩でございますうわうまそうちょっとね伸びちゃいけないので早速ねいただきますスープから<笑>ダイレクトにこのチーの臭みっていうんですかねそこがうまみになっててものすごいこの味に引っかかりがあるというか癖になりますね うまあ飲んじゃう<笑>うま今回はねちょっと特製で見えないんですけどこれ大金星さんのね麺線ってものすごく綺麗でしてちょっとねこちらの麺をいってみましょうかうます。 うん、うん、デフォルトの麺の茹で加減は、ちょっと硬めになってまして、表面はね、しっかりとこの火の入った小麦の甘みを感じるんだけど、芯の方はね、いわゆる博多ラーメンとかのバリカタのような、これ生に近い小麦の香り、こういった部分もしっかり残ってて、噛むたびに口にこの香りが広がる感じ。 うん硬めな感じのちょっとパパパソコアがあ、なるほどうんー新規だからこそうまいみたいなせなるねこれうんーちょっとまず鶏茶ですね ちょっとこれチャーシューもで、ね、こんな感じで巻いて。うん。<笑> スープ自体はどん底が透き通るか透き通らないかぐらいの透明度あるスープなんで上品かなと思うんですけどこれがねまたいい意味で一体裏切られるというかガツッとしたね味の引っかかりはしっかりがあって上品すぎない本当にねラーメンなんですよこれはね多分皆さんも一回食べてみていただかないとわからないかもうんうわーいいなこれじゃあちょっとこちらね最後の一口ございますうんー いや、うまいあうまいうんおいしそしう、はい、ということで2杯目がね到着いたしましたの、ね、でこちらもいただきますもうね来た瞬間からこう醤油のいい香りが立ち上ってるんですよ やっぱりね、この塩の時もそうなんだけどこのスープとか返しの部分に関しては基本的にたぶん厚みをわざと出しすぎてないんだよねそこにこの脂感で味の厚みうまみのコクっていう部分を出しててバランスがものすごくいいんだよねうんだからしっかりしてるんだけどどんどん飲みたくなるスープってやろうかなはいこっちの醤油の麺もうわ 全粒粉がしっっかり入っててうまそうすすねねバランスの取り方が独特っす、ね、今日皆さんでこのスープで厚みを持たせて返しに厚みを持たせてますけどあえてちょっと薄くすることでそこに油の重い油があるからこそそこでバランスが取れるっていう確かにそんな感じですね まあうう中うん、他はなはいかもしれない、ね、いやーだからこれでもしスープで厚み合ったら飲めなかったと思うんですけどかだからどんどん飲みたくなるようなスープというかこの大金星さんのラーメンもちろん見た目もすごく綺麗ですしすごい上品な感じなのかなと思ったら食べてみると懐かしさがあるというかうんうん僕が思ってるラーメン屋だなって感じの味がするんですよねでほんと視覚と味覚でいい裏切りがあるラーメンですね うん、うん、あ美味しいなんかほんとにねこれでいいんだよでこれがいいんだよそれがねもう詰め込まれたラーメンですねああんんうん、うん いこちらも完食していただきましたということでですねただいまですね3杯目の、えー、商品が到着いたしました3杯目にいただきますのが、えー、限定でね本日販売しておりますこちらの台湾混ぜそばということでこちらもね早速焼いていきたいと思いますこの台湾混ぜそばちょっと黄身を崩しましてやっぱ混ぜそばなんでねこれ具材全部混ぜさせていただきます 見てこの麺うまそうじゃないこれ<笑>先ほどのねラーメンとは違って平打ちの太麺になっておりますね、うん、混ぜ合わせるとこんな感じですようま<笑>そう うんシンプルでうまい、うん、とにかくベースのこの醤油返しタレのね味とこの混ざってる具材の味がダイレクトにきて分かりやすいんだけどそれがねうまいことバランスとってて美味しいですうんまたこの麺不思議だなうまいな こうパツパツツとした触りでうううまままいいいなこここれれれすすねねももうんーーんんあ、あううこのいいれでですすねね低温チャーシューの刻み も, でもいいすけど多分こっちの方が。 その麺がごわっとしている分本家のその台湾まぜそばのもちっと感がこの低温で出るというか噛んだ時にこれ発明ですねこの低温チャーシューを入れるっていうのに追い飯があったんですけどちょっと具材がね濃すぎないしうますぎるのでちょっと直でそのんまりっちゃってます<笑><笑>うん、うん、ということでですね3杯目にいただきましたこちらの台湾まぜそば ちょっとうまくてですねおい飯せずに具材綺麗にこんな感じでいっちゃいました<笑>しましということで最後ですね4杯目いただきますのはこちら煮干しのまぜそばということでこちらもね入れていただいと思いますちょっと混ぜまして煮干しこの量がすごい<笑>ああいい香り うんー。めちゃくちゃわかりやすい。煮干しいって感じ。んーやっぱりね、煮干しの上品さはあるんだけど、この煮干しのね、塩分でガツンとした感じもあって、うまいね。 スーパーパ で,、はい、でもねスーパーいただきましたんでちょっと直で飲んでみようかなああいいね炊いてないでもう煮干し粉がメインだから煮干しのえぐみの部分とかもグッて一口できてパンチがすごい<笑> ですね とというこで本日はですね大金星さんでレギュラーメニューのラーメンを2種類そしてまぜそばですねこちらは限定を2種類いただいてまいりました、まあ、すごくね見た目はチャーシューから麺線からで卵もそうなんだけど本当に綺麗に盛り付けられてるんですが味はね ちょっとねこのラーメンらしい良さというか味の引っかかりがあるいい意味で丁寧すぎないもう本当にねラーメンというのにふさわしいめちゃくちゃうまい一杯でございましたいや多分ねこう秩父っていうとちょっとね、えー、いろんな方遠かったりすると思うんで気になってるけどいけてない方はおそらくねこの動画の向こうの皆さんもねいらっしゃると思うんですがぜひねちょっと一回足を運んでもらって僕おすすめのオススメはもうデフォルトのこの醤油と塩 えとにかく食べていただきたいなと思いますので皆様もね一度こちらの秩父の大金星さんで美味しいラーメン食べてみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございました、えー、この動画だったと思ったらチャンネル登録コメント高評価、えー、またですね最近ではサブチャンネルの方でも活動を始めておりまして概要欄の方に記載がございますのでぜひそちらもチェックしてみてください、えー、それでは次の動画でお会いしましょうじゃあね